年のも押し迫った12月も後半でございますね<笑>、えー、小川悠馬吉高小渕は15分、えー、マックス鈴木そして圭ケは5分で挑むといううん、うん というわけで本日サムライティングということでえー年の瀬も押し迫った12月も後半でございますね年の瀬も押し迫った12月も後半でございますねはいえーこちら本日お世話になるのはねアンドイタリアナさんという歌舞伎町のあの、東宝シネモの真横にありますね徒歩30秒ぐらいですめちゃくちゃ立地良いところ地下のお店さんなんですけれどもこちら僕以前ねチャレンジメニューなんかパスタとかもりもりやつ やらせていただいたい<笑>ですけれども今<笑>回<笑><か>は<笑>いろんなねこうキロ数に分けたチャレンジメニューがあるということで侍メンバーはみんなで挑みたいと思っておりま す, す、まあ、ゴット イ, イーターっていうのはゴットイーターっていうイベントですねはい1キロなんですけれども我々が挑むのはね、はい、制限時間が違うと、はい、小川悠馬吉高小渕は15分 えー、マックス鈴き、そして健介は5分で挑むというなので動画的には最初3人の<笑>ポンコツ3人の後に我々本物の2人っていう感じになりますのでよろしくお願いしますでは早速、えー、年の差の迫った侍イーティング2021年ありがとうございました来年のトロトチューもよろしくでかいスタートでございます どうしちゃったんですかすごいナチュラルじゃんどうしちゃったん気もくない俺も変わったからえ、なんかなんか悔しいっすねううあの、ギャーギャー騒いだりそんなもう時代になってないから<笑>今なるべくアンチを作らない方がいいから<笑><笑><笑>なるべくペコペコした方がいいから、うん、ペコペコして、うん、あのでダメこれ出た裏の皮やめてください、本当にもう<笑>でも本当にね、今はね、さらっといきましょう、うん イガ ー, ドショーはよりさらっといきますからねいき、うん、ますよこれあれかちょっとわんちゃん俺のこと嫌い説あるかこれ違うかう い, い, いやお前の顔見たくないから<笑><笑>めっちゃビッたじゃない 唯一さん俺の味方だからねすいますせん。ょ <笑><笑>あまあ吹き込まれた吹き<笑>込まれたお前そ こ, そこでお前のディレクターの魅力が上がるか下がるか覚えてるんいやちょっと待って<笑>ちょっとふざけんなよ<笑>お前しかも手ぶれが多いから一脚にしろって言ったらちゃんと守ってるってえ、ね、らいえら<笑><笑><笑>いえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらい て何なに引き込まれたのてこの3人の中で負けたくない相手いますかてちょっとたり前負けて<笑>まあまあ、そうね吉高とはねいつもやってるから他には勝てるんじゃないかなて勝てるんじゃないかなて勝てるんじゃないかなてじゃないなそういうのがちょっとね、別格な気がするかなてでもそういうのやっいいんで温度動いてもっていいって w w <笑>目に見えるものが真実とは限らない何が本当で何が嘘かマックス鈴木は本当にハゲが治るのか植毛は2回目果たして成功するのかその結果はこの後分かりますそうここは新宿3丁目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 でーすうまっ 変に気づいたから、ね、このから揚げ、めっちゃ柔らかいですね。うん超美味しいです Mmm. Mmm. Mmm. Nice. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. もう今もめっちゃ減ってます、ね<音声> 下がるんですげ、ね、え、うんねねうん、な。うんうん 残り12分です。3分結果です。うん<笑>あ どこで食べても。<音声><音声><音声><笑> でもゆうまさんのペースでちょっと早くしたら5分届きそうですよね。んねん今4分半経過 な, な 分のじゃなくて5分経過です。<笑><笑><笑> まああのー、ここでねまあ映像も慣れてくでと思うので侍メンバーの地情報というのをここからお伝えしてきますまあ。ありまとうございます。こ っ, っちがつけなくなるとこっちもつけなくなるんですよ。お前そこはなんかうまくあれしろよ。<笑> パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンあンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン やっぱあれですね。なんか初期に比べるとなんか見た目が良くなりましたね。サムライビーナね。顔, 顔面偏差値がね。どうするライダーで俺らまるまる首なって<笑><笑>どうもサムライビーナーについてやってたら何とんゃい。<笑>どうする？そうしたら僕らでやりますから。え？僕らでやりますから。俺らはじゃあ俺らでそのいアイドンで、ね、頑張ろう。<笑>頑張ろう。iPhone で撮って頑張ろう。<笑> 小川今ちょっと、ちょっと、あれです、多分です、序盤のスピードは語ってますね、これ。本気でヨッシーが結構の勢いをやり取ります。吉尾さんでも、まだ、失速がないんですよ、ないね、大、ね、食いを分かってらっしゃるね。<音声>これ、単純にさ、よくも普通の人じゃん。<音声>その人はこの力って結構辛いよ。小川雄馬のさ、最初の。 スタートダッシュに対してもさ、この吉高さんのさ、んさすごくないそうですね、うん、だってなんか、すごいよ俺結構マジですごくないめちゃくちゃすごいですねう、ね<笑>えー淡々と言ってるんだね、うさぎとカ メ, のカメの方がほがやわんですけどねくまくさんなんですかえ俺新カメ フェロリじゃないめるでしょこめっぷめっぷをするとあれですよいいことないですよ。 吉田さんあっないお疲、ね<笑>ななはいえー、<笑>れさま、うんうん、です。 健介 で, <笑> で,、ねいいね、<笑><笑>でも 2kg のカレーうどやってるんでしょ、はい。確かに これなんですかこれ一分半ですかあーちょっときついからおしたたさんわーんきついと思うよ一分半であれは今日忘年会めっちゃ高いところにしようよ<笑>めちゃくちゃ高いところにしよう<笑>今から銀座行いじゃん銀座行こう<笑>大いらの食事してるもんでしょ<笑>ディスっております<笑>クズがクズをディスっております勝者もあれですねね、マウント折ってるね、うん、まあでもそれはしょうがないでよ、ね 吉田さんいけるならあと1分だよ勝てば完全だもんあこれあれギリギリのドラマうまっえ、ね、なすための多分15分のペースコントロールだからやっぱありますね<笑> <笑><笑>首か く, く, く, <笑>くああよし残り30秒。ああ、ここまで考えるとちょっと、ね、ミス。人は真剣に戦っているので15 評価ぜひ高評価皆さんお願いします。イえま、ー、まささんんは成功でで、タ、ま、ム、あ、が分秒ちょっと いやったね、ダメだめでっいいっっコーチに残りだす前で吉高さんが最後、イけ取だったんですけど、だめでしたね、唐揚げがミスった、最初食空抜きだったなるほど、結構、その食べる順番も大事だったってことですね、これ失敗したやつでて喋っていいの じゃあじゃあはい次行きましょうか次行こうはい、はい、え次、次圭介結局何分でハードモード も, ともと5分なんでしたっけ、はい、鈴木さんもハードモードうん頑張って俺の倍の速度ってことでしょでも見てると見てないじゃん違う<笑>よ違ういうで・・・ じゃあ今後買ってたらいいの、ね、うんすか僕は何分2分半ですそれを買い鈴木さんも聞かないんすか食わな い, わない<笑><笑>最初の何分か食わないああ、マジするじゃあ2分食わない短絡する同じで水使ってほしいはい ありがとうございまれ、最後に成功者ゼロやんって。 んか、ね<笑><笑>はい、はいとス、はい、ーはう入場開始 飲んでわここは立 て, てちゃいけないやつだタイマーこっちえちゃいますね二人見えやすいごめ毎回変えちゃいますあーまだ手つけないなめぷしてますね完全になめぷしてますねとりあえず一分待つとりあえず一分待つ1分待 つ, 分待つ、まあ、これフォームのは速さになる まだ30秒か、ね、うん、やからかっ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 You're、right. good.、Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ああすごい。昨日、昔の動画見てたんですけど、1年ぐらい前に、健介、めちゃくちゃ痩せてました。 うますげえお上<笑>げえなんだよなあれ。<笑>すげえ大変だよ あの、5分で食べないといけないからもったいなかったあーもったいないミ、ね、<笑>ートボール飲み物ですよね、はい、飲みだから中のチキンも飲み物だったからねうん物が全部柔らかくて<笑>食べやすかった何よりも本当パスタがうまかったなぁソースがなんかこんな格こんぐらいだった時に鈴木さんこんぐらいだったじゃないですか<笑>どこ行ったんですか<笑>全然下見 て, て全部落としてる<笑><あー><笑>最悪だなお前5 <笑>万人ぐらい減るぞ<笑> 初期に戻る戻ぞ5万人いなか<笑>ったきついわ戻るわすごいですね健介も無事時間を残してクリアと乾燥機いた方がいいんじゃないですか健介いかがでしたかこのアフローディーテ1 k 五5分チャレンジと揚げ物 も, もりもりパスタですあっ、うん、いけるっであ、いけるなんかコツみたい意識したことあった、うん いやってるでも吉沢さん見て、うん、先に上の揚げ物類を台揚げをでから揚げが最後きつそうであんまりあご使わないパスタを飲むみたいな、うん、もうほんと成功ですねチャレンジメニューのやりました、ね、1年でここまで成長しまして彼は<笑>来年はねもっとパートナーとしていてだきましょう<笑>はい圭来年彼女何人でするの？<笑> 5人鈴木<笑>さんの感想をいただいて、はいそうですねまあ、メンバーが増えてみんなで一緒にやる感じグループ感があったのかなと思うのででもちょっと僕なりに思うこともあったのではい来年またこういうチャレンジをちょっとやっていってお上げしていってもうみんなで姉さんを積んましょう来年<笑><笑><笑><笑>ありがとうございました<笑>うんて そ, 勝つっすそうだね ははさんやってる あ, あ、あでもあの時1人だけミスっやついたたじゃん あ, あ、確かにいい確かかかにににいやのがだだだけけだら本当キロ人失敗し撮ってると写真ころりますね。 ありがとうございますないこの顔は正直申し訳ござきます。 シ<音声><ス><ス>ありがとうございますシューお食いの人たちした時めっちゃ恥ずかしいですねシ<笑><ス><笑><ス><笑>